演武開演どうも私のくれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いします<笑>こちら業務スーパーのポゼトマカロニサラダ一袋を食べたいと思います業務スーパーのサラダは初めて食べますねサラダでも野菜人のように は, は、ね、炭水化物とマヨネー炭水化物とマヨネ ホットサラダとマカロニサラダそれぞれ一袋もあったので そ, それを一度に楽しめるというわけですね。どちらも人気があるみたいなのでこれも期待が持てそうですそれではこういうふうにサラダもいっぱい食べるというのもこれですよね珍しいと思います、うん、あの外での撮影の時はよく食べてますけどではいただきます 違って言われてもなそもそもこのマヨネーズドレッシングがちょっとどっちかっていうのを強いてあげるとするなら、やっぱりこっちかなコクとうまみのドレッシュ自家製ドレッシングしようと書かれていましたがその自家製ドレッシングの味はなんかちょっとビリビリくるような感じがあってあまり自分が得意なタイプではなかったですね辛子 か, か何か入ってるのかなだとするとちょっとな部分が でこれを下に置いた上で評価するとマカロニは食感が感じられて美味しかったのですがじゃがいもはちょっとマカロニの影に隠れすぎている感がありますねポテトサラダという商品のホ ク, ホク感がうーん完全にマカロニの前で消えてしまっているような気がしましたなのでじゃがいも特につまりポテトサラダを楽しみたい方は単品のポテトサラダを買った方がいいかもしれません 完全にマカロニメインでじゃがいもが支えに回っているそういう構図が好きなのであればこちらの方がいいかもしれませんねマカロニ自体は食感があってしかったですが玉ねぎもジャリジャリしていて、まあ、ジャジャポルトサラダの玉ねぎだったらジャリジャリしているかなとい う, ような気もしますがいかんせんドレッシングがちょっと自分の好みと合わなかったのでこれはこちらの定数とさせていただきます 卒業に少年空うなり学校へまあそうですよね何の変哲もない話ですご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただける動画をたくさんしていただけると嬉しいですエンえンパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします